さ, ままさあ始ままりしたチャンネルなんかもういい感じになってきたねこの「<笑>一緒に<笑><笑><笑>で言うっていうね今日は、はいえっと、お伝えしたいことがありまして、はい、なんか前もあったねお伝えしたいことがありましてそうそうそう<笑>第2弾<笑>えっと チ ャ, ンーううチャンネル登録者数が相変わらずあの滑舌が悪いって、ね、700人登録者数が、はい、700人突破しましたすごい700人えっと10月31日からアップ週2回ずつぐらいでアップしていったんですけど、うん、大体1か月ぐらいかだねーううん、嬉し い, あ り, がたいありがとうございますありがとうございます こうやってすごいねでなんで700なのかっていうのはちょっとさておいて<笑>でなんで500じゃないのか忘れてたんだっ て, て, て忘れてたんよでえっと<笑>、えっと、それの記念としてえっとあのいつもコメント欄に書いていただくんですけど質問を質問コーナーの回を作ろうと思ってて、うん、それの質問を えー、とコメント欄に書いて何か俺合<笑>ってる合<笑>ってる<笑><笑><笑>大丈夫大丈夫なので、えー、と今まで書いていただいた質問も申し訳ないんですがまた僕らのこの動画のコメント欄に記載していただいてまた新しい質問もどんどんお待ちしているのではいよろしくお願いしま す, ぜひぜひししますちゃんとね、あのー、前の動画のコメントも見ては、うん あの見させてはいらん い,、はい、いるので、うん、まあその前にね質問していただいたあのこともあの踏まえて今回また、うん、あのー、コメントいただいて質問コメントいただいて、うん、合わせて、うん、ね、うん、次回の動画で、うん、あのーはい、あのできる限り答え答えられればとレバとね出ますはい、はい、思っております。あとはさ、うん あの、うん、披露宴やったじゃないですか、うん、披露宴の会場あの吉祥寺にあるすごく素晴らしいレ、うん、ストランの店長さん、うん、代表の方、うん、店長さんじゃねえ な, いな、うん、代表の方からですね、うん、あの当日 の,、うん、あの写真と、うん、あとデータをいただいたんですよ。ま、たそれがすごく 良い、ね、うん、うん、俺見てないんだよね見てないうん額縁を買ってうん、うん、でレン<笑>よくない見えるかな<笑>あまあ、たなんかインスタグラムにあげたいと思うのでは、うんよくないねえニコニコニコニコしてるて幸せそう、うん、いや幸せなんですけど、ね、他の写真もそう よくないうん、<笑>何回も見せるって い, <笑>いや本当にこの白黒ですなんか、ね、見えるか な, 見えるかなあでもああ、うん、見えるねうん、なんかみんなに最後の方向かな見てなんかこんなのも撮っちゃったりとかしてああーああてるこれあれだよね翔、うん、ちゃんが僕を後ろから、うん、ギュッとして。 こううあこれ見えるか な, なか、ねうん、指輪がね見えるように撮るっていう、うん、これもカメラマンさんがね、うん、かわいい女の子のカメラマンさんあこれは顔が出ちゃうからあれかな、うん、まあ、うん、はいスタッフの方々、はい、こういう<笑>、ねうん、<笑>ちょっとこっ恥ずかしいけど ね,、うん、そうだねちょっとモデルみたい、うん ここんななととすることな い, ないよ、ね、背中合わせで、うん、あこれあれですよオープニングああそうそう入場のシーンで泣いてる人僕が早速泣くっていう入場で早速泣くっていうこれが僕だそうそうなんかね俺の方が泣くと思ってたねね、でもなんかそう、えー あとはゲームの時の写真のシンキングタイムどういうゲームだったっけえー、っとねうちらの、うん、あお題があって、うん、それの答えを、うん、あの答える当てるっていうゲームだったんですけど、うん、僕たちが考えた答えとその来てくれたみんなが考えた答えがあったらポイントゲット、うん、みたいなそうそうそうそ う, そう、ね そう景品もね、その、うん、よねよかった某ネズミーランドのペアチケットだったりね<笑><笑>そうそうそう、いい景品、あのど、どこだか牛のやつとかね、なんたらがにのとか ね, ねそうそうそう<笑>、高級アイスとか、あ、高級アイスね、うん、詰め合わせとかね。 多分出しても平気だと思うけどそこら辺の名前は多分<笑><で><笑>大丈夫か<笑>丈夫、うん。まあまあまあまあ、あまあまあまあでもわかると思う。もう見<笑>ね、見てる人はもわかると思。う<笑><笑>あとこれですよ、こ れ, れ。翔太にサプライズされたやつ。あ、えっと最後に。なんかあのー、このなんていうの流れ。 あのそのそ当日の流れとかは、うん、全てあの僕らの友人のこう司会してくれた方たちにいらしてたのであんまり僕らはなんかどういう状況になってきたか分からなかったんですけど、うんうん、ちなみにこの真ん中の2人がこの真ん中の2人が司会だったんですけど う, すうん、はあ、でえっとなんだっけそれでその前日の夜かな、うん、ちょっと僕が思いつきでで 歌歌いたかったので、えっと、一緒に歌ったんですけどそれがえっと小袋さんの「ドアにともに」うん、もにもにでこの曲は僕らにとって、ね、あのいつも付き合う前から一緒に遊んでた時にもカラオケってね歌ってたね、うん、その動画も撮ったよね っってた撮ってたた<笑><笑>あるか な, なんかさ<笑>うん で, でそれの曲はやっぱりこの当日の結婚式の当日の歌ではあると思うから絶対歌いたいなっていうふうに思ってたし、うん、で最後に俺からのなんか告白でもないけどそういうふうにメッセージ伝えたかったから、うん、そうなん で, すでもなんかあれだね今思い出しただけでもないんか本当本当何か いやい本当になんかその当日に、うん、あの翔、ー、ちゃんから言われた言葉で、うんうんあのー、プロポーちゃんとプロポーズしてなかったから、うん、この場を借りて、うん、改めてプロポーズさせてくださいみたいな。そうねねうん、<笑>なんて言ったか覚えてる <笑>覚えてないの<笑>覚えてな い, のいやいやなんかなんかもう、うん、そうだよ、ね、なんかねそうニュアンス的には覚えてるよ<笑><笑> い, いやもうあの時はさもう本当に急な展開で「うん、あの、ええ え, えみたいな感じだったから、うん、あのうん、うん、なんかいつもこうやって笑顔でい続けていられるのは りょうちゃんのおかげだと思っています。これからもずっと一緒にいてください。よろしくお願いします。って言った。った<笑>そう言われた。言われた。ああ、で泣きそうなっちゃうね。<笑><笑><笑><そ>う<笑>でも、まあ、っていう感じで、ね。はい、思い出、こうやってね、うん、やっぱり写真だったりとか、うん、あの、うん、データとかね、うん、やっぱ残ってると。うんうんうん 見返した後にねまた後々見返した後に、うん、なんかいろんなことを思い出して、うん、なんかまあ、例えば喧嘩とかね、うん、した時に思い出せるとね、うん、いいよねうんこれ飾っとくからよ、うん、かったありがとう<笑>はいっていう感じでえー、っとこのその質問コーナーに関してはあそう<笑><笑>次の次の次の次の次らへんの動画で。 あのはい、アップしたいと思うのでぜひぜひいっぱいいろい ろ, い ろ, いろ何でも何でもい い, 何でもいいよね、うん、本当になんかその LGBT に関して気になっていることであったりとか、うん、あとは、まあ、うちらに関してのことだったりとか何でもねでもあのいいので、うん、あの質問していただければお待ちしてますので、はい、ぜひっていう感じで今日はここまで、はい、うん ありがとうございますあいますま気に入っていただければ、うん、あの高評価ボタンと<笑>チャンネル登録をよろしくお願いします。ますではま た, また